このチョコは全部自分用に買ってきたやつだからあんはいつでも自分が一番だから自分へのプレゼントも忘れないのだ